誰でもできるのが売りなんでね、パラリと振りかけてあげれば。わかんない、それっぽく。どうも、きゅうりのうるさんきゅうりです。今回は、きゅうりのお兄さん、きゅうりを作る。きゅうりエスビでございます。パンーへガンダム。ということですね。今回はですね、無限に食える、無限、ジャマラキュウリ。僕のきゅうり、おつまみの中で最高傑作。 しかもこれ何がいいかっていうと漬け込みが5秒漬け込む5秒でめちゃめちゃうまいきゅうりをかけますポイントが1個だけあって切り方なんですねきゅうりって切り方でこんなに味が変わるんだっていうのを皆さん体験してみてきということで今からやっていきたいと思いますじゃあもう飲んでいいみんな飲んでいいですかいいと思う、はい、いはじゃあ飲んでいきます やっぱねキュウリはねカリウムっていうのが、ね、豊富なんでねお酒を飲んだ時はむくみを取ってくれるんでねということはねいくら飲んでもいいということですからもういくらでも飲みましょう<笑>やばいやばいやばいこれぐらいですかねこれ入れてアルコールに夢中になっていきますかあ夏はこれ、はいじゃあやって きゅうりを切るんですけどもここが最大のポイントなんで こ, ここだけめんどくさいきゅうりね置きますねこうやってね置いてあの箸ねまあなんか長い箸が菜箸かなんかあったらそれがいいです菜箸置きますこうやってでこんな感じでねあのこう切れ目入れていきます まあこれなしでできる方もいらっしゃると思うんですけどもこの「料理チャンネル」は誰でもできるのがウリなんでねでこうすることによってきゅうりがね全部下まで切れていかないんですね感覚的にはねできれば薄ければ薄いほどいいですはいでここまで切ったら裏っかしますさっきはねこのこう水上に切ったんですね水上切ったんですけども今度は斜めに切りますちょっと 自信のある方はね、箸を使わずにやっていただいてもいいですよ。はい。で、こうやって切ると、ほらこ、こうやってね、あの、こうやって蛇腹になるんですよ。これ。はい。これ大事。で、これをもう一個やっていくと。ね。これも。じゃあ次、もうパッパパッパやっていきますね。これね。はい。はい。そしたら二号二号機も。 ま、あ切れちょっと入れても大丈夫、はい、そしたらえこいつをですね中で、まね、切っていくんですこれこのまんまだとでかいんですよね味薄いすぎちゃうんでこんな感じでねあのこんな感じでこう切っていくでヘタのところはちょっと切り落としてこんな感じですね、まあ、ちょっとねあのざる と, とボールなかったんで受け皿用意しますでここに蛇腹きゅうり入れるんですよ でここに塩、一つまみ、あの一つまみって言っても僕の一つまみ結構多いんでこ れ, これぐらいのお塩です。これをねあの、かけていくんです、こうやって。で、ちょっとあえていく。そうするとね、何が起こるかっていうと、こうね、浸透圧でね、きゅうりから水が出てくるんですぐでちょっとね、形崩れてしまっても構いませんので、こうやってね、もみあの揉んでね、揉みながらこうあえていくんですよ。で、絞っていくんですよ。ほら。 もう水出てくるでしょ1本ずつね絞っていくときゅうりにまた味が染みやすくなるんですねあのめんどくさい方はねこうやってこう全体的にこうギュッと押し付ける、はい、ちょっときゅうりの形崩れますけども水はかなり出てきますほらこんな感じある程度の水の出る感じでいいですある程度っていってもこれぐらい出るんですねでこれをあ の, あのサワーねっ牛汁サワー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 こうやってあえてていきますこうやって揉んでいくと豆板醤とか、えっと、この、えっと、きゅうりの中華だれが絡みますちょっとね味的にはねちょっとよだれどりっぽいような味付けですねこれねで揉み込んだじゃないですかはい揉み込んではいこれ完成最後にあればあればで結構ですあればねこうごまバラリと振りかけてあげればわかんないそれっぽくもう器これでいいよねできました無限ジャバきゃ それではできましたの食べていただいていただきます、まあ、さっき食べてなかった下手あーじゃあ、型中残ってるやつうまそうだねうゃいたますまっぱ こ, これ最強だわ こ れ, これとんでもないものを見つけてしまったような気がするチューハイが合う豆板醤の辛みとコクごま油の香りお醤油のうまお砂糖がねまとめてくれる甘さをね夏は毎日これ食いたいこれって多分、ね、倍作った方がいいわすぐなくなるわマジで美味しいじゃがい切ってるからきゅうりの隙間にタレが染み込んでいくんですよねつーかタレが尋常になるらいめということで、えー、これを一人で食べるのはあれだと思うんですんでいでよ召喚獣 はいありいあいあま す, あ う, ま す, ます う, んうんうんうんうまっずっと食えるじゃんお<笑>味はやってみてくださいよこれうえ ー,、えー、<笑> う, ーんうん。へへうこ、ん、れうま、んうんうんうん、ありやなあ<笑>お味じゃおうてこ<笑>みさ全然ないじゃ ん, ん味調子見てない 全部カッティングまでしないから隙間で収めてるからちゃんと調味が入るね、うん。そうテ ク, テクニシャー、テクニシャー最強。はい最強テクニシャー。ございす。逃げるよ逃げるより早いんじゃない。<笑> ということで、皆さん、いどうでしたでしょうか、これね、切り方次第でこんなにすぐ味が染みて、あこんなにパリッパリの食感になるんだっていうのを、皆さんに伝えたくて、この、えー、動画撮ってるんですけども、きゅうりレシピいっぱい出してますけども、一番おすすめかもしれないです、これは。切り方さえ間違えなければ、本当に簡単にできますんで、ぜひ皆さん、試してみなさいあのちなみにあの、あテツヤは彼女募集中ですんで、えーっとあの、どうぞ、あのコメント欄に。あの ぜひ使うぜひぜひぜひコメント欄に お,、ね、お願いしますあのあ、あののそれから概要欄に哲也のツイッターアカウント載せておきますんでそ こ, そこにそこにあのあっ DF ホント切実です哲也は僕と同い年で35なのではい、ええ、同, じだそう同じだよそう同じだよ俺は大丈夫大丈夫俺は料理と料理と死ぬから料理と心中するんで<笑>はい